皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月16日、今日のモンスターバトルロード協力チャレンジバトルは、第6戦の羅刹王バラシュナが解禁になりました。バラシュナは別枠で登場するので、第4戦のランダム性守護者バトルには登場しないということらしいですね。別枠の特別扱いをされているバラシュナの強さがいかほどのものか、早速確かめてみましょう。 結論から言うと今回のバトルは割と余裕でしたバラシュナの特性を理解してネコ道で乗り込んできた人が多かったからですまたこのモンスター格闘場にバラシュナを入れるとかなり窮屈な見た目になってしまいますだからなのかジャッジメントダークなんかの効果範囲がかなり狭めになっている気がしました そんなわけで、このバラシナを倒すと、バッジ交換券虹がもらえます。何をもらうのが一番おすすめかというと、やはりアンルシアの虹バッジです。まだ持ってない人は、これが一番おすすめです。そして、通常交換で、バレリアの虹バッジが交換できると喜んでましたが、キラーマシンの金バッジを装備していました。誰が装備しているのかと思ったら、キラーマシンでした。 開幕 40% でバイキルトとたまに2回行動ってのはとても強いバッジ効果なのでこれを外すわけにはいきませんこうなることがわかっていたならバッジ交換券金はキラーマシンの金バッジに使うべきでしたね失敗しましたというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました